おはようごござざいいまますすラスカルでございます本日なんですけれどもただいまですね、えー、仕事でちょっと沖縄の方に来ておりまして、まあ、もちろんね撮影もするんですけどそれ以外のねちょっとお仕事もあって今回はね、まあ、この時期なんですけれども沖縄に来ておりますで、えー、今日の動画ねなんでこれ回してるかというと今ね僕がね今日泊まってるホテルが、まあ、国際通り沿い本当にね沖縄の那覇メイン通りに泊まってるんですけどやはりこの通りねコロナになる前は ほんとね、いろんなお客さんとかで賑わっていたんですが僕が以前来たのが最後去年の秋ごろだったんですけどそれに比べてもねほんと今回チャッターの数が半端じゃなくて、まあ、この時期なんでねどうしてもしょうがないんですけれども皆さんにね今この沖縄のメインドイのね現状を知っていただければと思って動画を回しておりますでちょっとねブラブラと散策をしながら街の風景なんかも映して食べられそうなねお店があり次第 少しね食べ歩きなんかをしながら、えー、今のねこの沖縄国際通りの現状を、えー、皆様に、ね、お伝えしていければと思いますそれでは行きます沖縄知ってる人、まあ、来たことある人はねこのね僕の後ろなんかも見てもらうと分かるんですけどマジでね人がいないですねで観光客メインあの T シャツとかねオリジナルのね、まあ、T シャツの販売だったりとかあとはお土産屋さんなんかもね がっつりお店閉まりまくってますね。い、う、や、ん、ちらっとね、こんな感じですうわ。やっぱね、シャッターがだいぶ目立ちますね熱っ。ちょっとね、食べ歩きをしながらとか思ってたんですけど、マジでね、食べ歩けるところがないわ。うん、で、今ちょっと歩いてきてね、あの沖縄知ってる人はわかると思うんですけど。 ドン・キホーテさんの横にある市場のね本通り、えー、今来ましたねここもねもともとはもうめちゃめちゃ逃げわってたんですけど今ね現状はどんな感じか歩いてみましょうちゃんとお店はやってんなこんな感じかなりねシャッター閉まってるねほらやっぱね以前ちょっとツイッターでも流してたけど海ぶどうとかね本当に賞味期限が短いんで廃棄がね何トンも増えてるなんていう 話も聞きますけどやっぱねお客さん全然いないよ<笑>でもあっち汗が止まんや。<笑>こよ今ねちょっと裏通り来たんすけどこれはねまあ、飲み屋さんがなってますねでもほぼね、まあやってないやっぱ本当にねこの時期は皆さん休業されてますねしっかりとこんにちは<笑> うん、せっかくならねあの沖縄らしいものをこうやって食べ歩こうかなと思ったんだけどほとんどやってないねああいいですか、はい、入れっとこちら冷たくなってます商、はい、品の方は温かくほかほかのまま出してください ます い, い, じゃあいただきま す, あうすみません今ね沖縄のポーク卵おにぎりか、えー、今見つけたので購入したんですけど熱いからってことでこ三品茶ねサービスでいただきましたあうまいということでね今ねポーク卵のおにぎり購入いたしましたえ一、ー、ね持ち帰り用なんですけどこのね市場は人が多いんで。 ちょっとね離れて落ち着いて食べられるところで行って、えー、食べましょう熱い今ね人通り減ったんでちょっとねマスク外して食べさせていただきますねうわうまそうこれ見えるかなこんな感じでね厚焼きの卵にスパムが入っておりますいただきますうん やわらかうまうんあこれいいわちょっとこれ1個で300円だったんだけどもうねサイズでかいからすごく安いわんごちそうさまです ま今ねちょっとどうしても気になってこれね太巻き<笑>でかないこれね買ってきちゃいました<笑>いただきますうんうまあ食べ応えすご<笑>うんそれにしても沖縄は熱い 僕はね、これ動画用に1本ね切らずにお願いしましたけど6等分とか4等分とかねお願いすればできるみたいなんでこれねぜひ皆さんも買ってみてくださいうん個人的にはこのポーク卵おにぎりって初めてだったんですけどこれまあポーク卵はねうまいよね沖縄来ると1回は食べちゃうな絶対。 うん、やばい分解してきた。やばいやばい。<笑>うん、完食です。美味しかった。でもね、やっぱり沖縄ってあの昔ながらのねお店が多かったりとか、飲み屋さん、まあ大衆酒場とかね、すっごい多いんですよ。そういったねお店がほぼほぼ閉まってるので。 やっぱりね、沖縄が好きな人間にとってはちょっと寂しいですねうんごめん逆光でごめんね全然ね沖縄と関係ないんですけど今ねドン・キホーテの前にアリランホットドッグを見つけましてシンプルにね食べたいので、えー、購入いたしました今ね出来上がり待ちでございますちょっとね、えー、出来たてを食べていきましょうということで例えばねこれいただきましたよいしょこんな感じですね よしさあ、これね、揚げたていただきますうん、うん、うまあい。やっぱ出来たてあっち<笑> 最後です、ねうん、うん、うまっうまっ赤っが止まんないあとねもうちょっと歩いてみましょうかよっよいしょせっかくね沖縄に来たので沖縄にしかない、ね、ファストフードエンダーね A&W ちょっと行ってみましょうかね これエンダーやってないぞ地図では出てくんだけどこれ閉まったな閉店してるね<笑>やっぱね有名なお店とかでも箱がね大きいと家賃も高いしで、ね、なくなってるとこも結構あるっぽいですねあーマジかじゃあもう暑いし締めにねブルーシールのアイスでも食いに行きますか ば<笑>昨日ね、衝撃的だったのが、あのマース屋感じで、塩屋って書いて、まあ、マース屋っていう、お塩をね、販売している有名なお店が、この国際通り沿いもあるんですけど、そこすらね、昨日閉まってたんだよねいや、もうだめだ、暑くて暑くて、これ、ホテル帰ったらシャワー浴びないと、あっち。<笑> マスクもびちょびちょよびびちょびちょょブルーシールやってるわ、はああよいしょよいしょそしたすみません塩チンスコーの、えー、ワッフルコーンでお願いしますはいすませんお願いしますはいありがとうございます ただ今ね、後ろのブルーシールさんでこれ塩チンスコを購入いたしましたこれがねうまいんですよ座って食べようちょっと見えにくいんだけどよいしょ熱い い, ょいただきますうんあ久々に食べたなうま うん画面がとても歪んでる個人的には真冬とかじゃなければ沖縄に来た時はねこれも絶対食べますねマストです個人的にはこの塩チンスコウが、うん、塩チンスコーも美味しいしあの紅芋とかねそう沖縄の食材を使ったアイスもめっちゃうまいですうん ねはい、はい。はい、しました。はい、今回どこ行ったんですか。いや、明日から行く、また行く予定で、撮影で。あっち。そうなんですよ。<笑>ありがとうございます。美<笑>味しそうに食べてました。<笑>今ね、視聴者さんにも声かけていただいて、嬉しい限りですね。はい。で、今ね、ちらっと聞いたら、この。国際通り沿いね。一蘭さんもできたみたいなんで。 ちょっとね最後はラーメンで締めましょうかいそしたらいっていきましょう締めのラーメンですね<笑>ただいま発見中です続けた商品を選ぶ場合はお好みのボタンを押してください今日の注文はこんな感じですね はははい。はい、い、はい、失礼たします。ありがとうございまございままます。お待たせいたしました。せししうでございます。 お、うん、はよう失礼いたします。 久々に来るとは。うん お待たせくださいありがとうございますそれでは失礼いたしますかえ玉でございます どう た、は、だいま、えー、ね一蘭さんでラーメン食べてきましためっちゃうまかった<笑>沖縄着いてからねこの1日2日間ちょっとねバタバタとしててサラチキとかそういうコンビニの軽いものしか食べてなかったんでねまともなご飯久々でねめっちゃおいしかった<笑>まあそれはねさておき、えー、今回のね動画の本編であります、えー、現状の沖縄この動画を通してね皆様にはどのように映ったでしょうか、えー、僕自身ねこの沖縄という町が 日本のね街のねね中でで番こう好きな街なんですよ、ね、旅行だったり空気感だったりそんなね沖縄が今とてもやっぱり元気がなくなってるというか沖縄特にねこの那覇周辺に関してはやっぱりね観光産業がメインの地域にはなっていて今ねこのコロナ禍は仕方ないとは思うんですけれどもやっぱりねこの元気がない町を見て沖縄好きのね僕としては何というかなちょっとね心苦しいような 気持ちになりましたとてもね、えー、難しい状況ではございますがお仕事の都合だったりとかもしね仮に沖縄に来る機会がありましたら是非ねこういったお土産だったりとかいろんな観光産業にねお金を落としていただいて、えー、コロナが明ける頃にはまたあの元気な沖縄が戻ってくることを僕は祈っております。まあね、今回ののの動画このようなね、えー、コロナの時期に 沖縄で動画を撮影して配信することに関してもちろんねいいことではないのかもしれませんが、えー、このね動画を通して沖縄の現状を一人でもね多くの方に知っていただけると幸いですまたね、えー、明日には約ね2件ほど、えー、大食いの撮影をする予定がございますので